はい、どうもこみです。さて本日はこちら、つむぎ組さんからですね、えー、動画をお届けしていきたいというふうに思います。で、えっ、ー、と、前回、タウンフォール13のですね、ドラゴンライダーアタックをちょっとお話をさせていただいたんですけども、それに引き続いて今回もちょっとドラゴンライダーの話をしていきたいなというふうに思っています。 で、えー、っとですね、私のチャンネルなんですけども、タンコール12から14までのクラン対戦の解説系の動画中心にやっております。で今回13とあと12を、えー、取り上げたいと思うんですけども、えー、14も当然、ね、扱っていきますので、えー、見ていただいていいなと思ったらグッドボタン、えー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というところでですね、えー、っと、見ていきたのはこれですね。ネズミ仮面さんの、えー、っと、ドラゴンライダーなんですけども、 あの、タンホールにやっぱね、13って、あの、14に比べて簡単っていうふうに思える部分も、まあ、当然あるんですよね、タンホール処理とかは。なんですけども、あの、一方で難しい部分っていうのもあって、まあ、そこら辺の話もちょっと織り混ぜていきたいなというふうに思います。今回のアタックは、突撃艦イエティで相手のロイヤルチャンピオンと投石を処理、さらに、 ポイズンでワンチャン援軍処理しようと思ったんですが、これ、えっと、ストライカーがね、ちょっと処理しきれず残っちゃったっていうところですね。惜しかったんですが、4体残ったストライカーを、この部分からキングで釣っていって、後ろからクイーンでフリーズで止めながら処理していきますね。このフリーズの判断ナイスですね。これあの、フリーズがないと相当量の、あのー、なんだ、えー、キングの体力奪われちゃうんで、この判断超ナイスだと思います。 ウェイク、ライトニングを当てていってシングルインフェルノ、もう確定ワンパンで、ホーミングで壊せるレベルにダメージを与えていきながら、ロイヤルチャンピオンとキング、クイーンをそれぞれですね、分散させながら進めていくと。分散させるんですが、この距離感大事ですね。あんまり散らばってしまうと、今度ダメージが受けすぎてしまって良くないので、適度な距離感を保ちながらいくという。 アーチャークイーンでターンホールをしっかり壊していきますね。この処理も非常にうまいですね。アタックイーンのクロークは今回は温存しながらいきます。でアーチャークイーン、これ、スケートントラップに当たっているうちにターンホールの爆破ダメージとスロー効果をほと回避してますんで、これ美味しかったですねで。クロークを発動してターンホール周辺を撃破で。残りはですね、この3時、4時方面から にえっ、ー、とドラゴンライダーを展開していきながら、6畳目ここですね。ロケットバルーンが出てのうまかったですね。こうすることによって、対空砲をロケバルでしっかりと折っていったことが、えー、と結構きています。これによってドラゴンライダーが受けるダメージが相当量減ってますね。で、ストライカートフォームで、えー、と相手のキングを処理してます。これ、ワンチャン、ロイちゃんが処理できなかったような保険だったんじゃないかなというふうに思います。今回、えー、ロイちゃんはイエティで処理ができてるんで、問題なかったっていうね。で、 えっと、ポイントなんですけども、今、ドラゴンライダー結構数残ってるように見えるじゃないですか。でも、これ結構ね、自利品でやられていくんですね。じわじわじわじわ。こんな感じで。で、あの、タウンホール、やっぱ13において何が14と違うかっていうと、そのタウンホールの処理さえ、14はできてしまえば、あとヒーローが強いんですね。相当ペットがいるおかげで。 で、そのアドバンテージを使ってドラゴンたちの進行のサポートをだいぶしてくれるんですけども、13の場合って14ほどやっぱりヒート の, その相対的な力が良くないので、ドラゴンとかドラゴンライダーを使った時にあのヒーローによって得られるアドバンテージっていうのが13の方が若干少ないのかなって思います。その分、その戦術の自由度っていうのは14に比べて十三の方が効くんですね。 あの、これからちょっともう一本見てもらおうと思ってるんですけども、えー、と、タウンホール13の場合、バルーンとか、あとは、えっ、ー、と、ドラゴンライダーでタウンホールを処理するっていう、そんな使い方ができてしまうので、その点における自由度はだいぶ高いと言えるんじゃないかなと思います。だいぶね、村が汚くてすいません。ちょっと最近、あの、別の、あの、アカウントの収録とかを中心にやってたら、あっという間に村が汚れるんですね。<笑>かっこ悪いな。まあ、見したくなかったです。はい。 えーとですね、こちら見てほしい。あ、あ、ネズミ仮面さの皆さんですね、あのまだ皆さんかなり、えー、とネクロマンサー系の攻めを使ってらっしゃるんですね、13、住民の方は。でドラゴンあんまり使ってる方がなくて、ネズミ仮面さんがドラゴンライダーをいつも使ってくださってるんで、こんな感じで動画撮出してもらってるんですけども、まあ、ネクロもね、やっぱり今、ダンボール順位だと相変わらず強いというか、あの当然何の環境変化もないので、 ネクロ環境が相変わらず続いいててるっていう感じですかね13になってくるとやっぱドラゴンライダーが入ることによって若干環境変わってきてるんです。でえー、とロイヤルチャンピオンを使ってこの、えー、とマルチインフェルノまでホーミングで追っていきます、ね。これもあのホーミング速攻を使っているのはおそらくこれ初見だったのかな。この辺のテスラなんかがあった場合にホーミングの、えー、と飛ぶ位置が変わってきちゃうんでもう、えー、と下手にアドバンテージを狙いに行くよりもきっちりと。 ホーミングシールドで相手のマルチを潰すことを優先したっていうことですね。ゴールブレーカーで一を壁開けてからの、えー、とロックバスター い,、えー、といいですね。えー、とこんな感じで、ウッドランチャーだ、間違えた。<笑>ウッドランチャーいいですね。あのアーチャークイーンが結果的にはこのイーグルの方に入っていくんですけども、ここ壁が開いてないと、とんでもない方にこうアーチャークイーンが揃えてしまうっていうことがあったり、ババキンが今この中に入っていてますからった、これが入らずにこう横行っちゃったりするんですね。こうなんないようにウッドランチャーが 壁を壊す前にしっかりウォールブレーカーで第一皿目を開けていくっていうのはよく聞いてますね、今回。で、アジチャクイーンはゴーレムを縦にしながらヒットポイントマックスでこう続いていくという感じ。で、相手のスーパーガンオイルもアジチャクイーンで処理していきながらワンチャンタウンホールまで見ていきたいというところですね。うんあとこれ残念ながらクロークを吐いてもタウ ン, ンホールまで見れなかったんですけども、こういうとこなんですよね。あのー、ユニコーンがいたりすると、あのここでアジチャクイーンの体力がギリギリ持ってもう一発なんですよ。 なんですけどもあの倒せないタウンホールが落とせるっていうのが14と13の違いなのかなっていう感じですね。でその代わりこういうふうにえドラゴンライダーとかバルーンでタウンホールを落としてもポイズンの効果っていうのがないので、えー、とその辺の自由度が高いっていうね。でえっ、ー、ね。ロケットバルーうまいですね。この対空砲を切ってロケバルで折っていってでドラゴン、ドラゴンライダーが反れることもないしでかつ、えー、対空砲のダメージを受けることもないしということで上手に。 あの中心部分にこう向かうルートをね、タージカル的にドラゴンライダーを出しててすね。こんな感じ。でトームを使ってマルチインフェルノゾーンを突破していきながら、さらにロケットバルーンで2本目の対空砲も狙っていく前ですね。で、このままあとは、えー、とバルーンと、なんだっけ、えー、これ、ドラゴンライダー。頭しまだまこんな感じですね。ドラゴンライダーで最後を押していくっていう感じですね。 や結構ね、厳しくなりますね。あのヒーローパートって実はドラゴン系のユニットを使う上ですごく重要なんですよ。あのキングとクイーンが最後まで生き残るようなあのドラゴンラッシュっていうのも本当に、ダンボール13やったことのある方だったら結構あのご覧になったこともあるだろうし、ご自身でやられていたって方も多いんじゃないかと思うんですけども、えー、と今回のまあ13の、えー、とヒーローっていうのはアップデートによって強くなったわけでは決してないので、 ドラゴンライダーっていう選択肢が1個増えたもののヒーローがね強い14だからこそこんだけドラゴンラッシュが流行るっていうのも多少あるのかなっていうのが13のその環境を見ていて個人的に思うところですねではですねもう1個12のアタックも見ていきたいと思いますこれは私のアタックになるんですがこちら行ってみましょう はい、こちらですね。えー、っとですね。おかみ生、これね、パンフル12でも使います。なんだったら13でも全然使えると思うんで、<笑>やってみてもらえたらなと思うんですけども。これまずですね、えー、っと、エアスイーパーを対空砲で壊 し, 壊します。えでエアスイーパーをライトニングで壊します。ごめんなさい。<笑>中翼3本目でも下が回らなくなってきますね。 これねー、うん、こっちの耐久法の方を壊したかったのになんで上の方がしっかり壊れてるのよって感じですよね。<笑>壊れないで残るなら上の方を残ってほしかったのに。まあまあまあまあ。でちょっとこれで、ああやっちまったと思って少し調校しましたが、若干、えー、とドラゴンたちを出す位置を、えー、こっちのね、えっ、ー、と2時方面に変えようと思って少しプランニングを修正。で、えーとまあ、そうじゃなかったらここからドラゴンどうってこうね、出していきながら突撃艦をまっすぐ当ててこうと思ったんですけどね。 え少し変えようと思って、若干上側に寄せます。こんな感じで。まあまあ、そんな変わんないですけどね。<笑>ドラバルを一気に展開していって、対空砲がね、2本あるんで、もう序盤の頭も速攻使いたかったですね。こんな感じで頭毛を使っていって、体育砲マルチンフェルのこの辺っていうのを、えー、っとケアしながら、一発にやっぱりエア僕ブらっちゃったんで、やべえと思ってフリーズ使いました。 で、ここで突撃艦を落としていって、落下ダメージでワンチャン安いスイパー壊れないかなと思ったら壊れず、まあ、それはしょうがないですね。えっ、ー、と、こんな感じですね、クローン2発のレイジー、えっ、ー、と、インビジを使って、えー、中心部分タウンホールとマルチンフェルノですね、を壊していきます。こうなってくると、まあ、対空砲も壊れたので、あのー、ライトニングジェマイは入っませ、あ、えっ、ー と, えー、と、スーパーガンオイル、スーパーガンオイルですね。ライトニングドラゴンィ D4 ンスーパーガンオイルとドラゴンたちの えっと、もうあとはパワーで押し切っちゃう感じですね。外周部分にはキングが倒れたもののアーチャークイーンがまだ生き残ってますで、ね、ドラゴンの進行をサポート。でこちらのラの6時方面ではもう大量のバルーンとドラゴンがいるので、このままもう力で押し切っていく。ね、いやこのねやっぱり攻め方はタウンポールタえラわずに使いますね。あの13のサンプルがなかったので、 ちょっとね、動画は撮れてないんですけども、おそらく13でもこの、えっと、花火編成っていうのはやると相当強いんじゃないかなっていう気はやっぱりします。で、まあ、どういう村に当てはまるのかっていうのは、やっぱりタウンホール十二で言えばタウンホールと、あと、えっと、インフェルの、この辺、プラスまあヒーローかなっていうのが、えっと、処理できる部分に、スーパーガーゴイルを落とすことができれば強いし、タウンホール13で言えば透析機ですね。 プラスヒーローに当てていくのが多分強いんじゃないかなっていうふうに思います。この辺の位置関係の話は、あの、以前の動画でもね、してますので、まあそちらの方をまたご覧いただければ、より詳しくを分かっていただけるかなと思いますが、いずれにせよ、順位でもこういうふうに撮っていけるし、もう一本ね、順位の花火で撮った動画があるんですが、まあちょっとそっちもやっちゃうと、まあしつこいかなと思うんで、この一本の編集をしますけども、こんな感じでやれますんでねえ12、順位13の方も花火ぜ使ってみてもらえたらなというふうに思います。 ちなみに、突撃艦の中に入れる、えー、とユニットはスーパーガーゴイルだけにしといた方がいいかなと思います、個人的には。あのー、スーパーガーゴイルだけにするとホーミング食らっちゃうとかね、まあ、いろんなデメリットもあるんですけども、一方で、あの0、ー、時クローンを落とす時のタイミングを計る必要があんまないんですね。なんで、それがすごく楽です。あのー、プラスバルーン1体とかガーゴイルとか入れるぐらいだったら、あのー、何も考えずにクローンでどんどん、えー、とスーパーガーゴイルだけを増やせるように、 中身をねもう限定しちゃう方が個人的にはあのいいかなと思いますはいというところでですね本日はタンフォール1312の空編成ドローン系の攻め方の、えっと、まとめということでやらさせてもらいましたいかがでしたでしょうかね参考になったなと思ったら是非グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたしますそして、えっと、私のチャンネル今回1213でしたけども14も含めて幅広くですねタンフォール隊の、えー、アタック解説を扱ってまいりますのでこれからもどうぞご視聴よろしくお願いいたします